はいえー、こんにちはは藤です、えー、今日はプライベートビーチからお届けしますこんな感じではい、えー、家族とある場所に来てます、まあ、忙しい日々ですがしっかり息抜きもやってますはい、えー、今日は何の話、えー、起業しようと思ってる、まあ、医療従事者の方とか、まあ、昔の 自分にメッセージを送ろうと思ってます。pt とかですね。えっ、ー、と独立開業は自分に向いてるか向いてないかとか。細かい戦略とか考えなくていいと思いますね。どういう風うにこう？白いんで売上があるとか、新規集客できるかっていうことは考えなくていいと思います。それよりも大事なことは、えー、まあ、自分がそのま毒使いをしたという風うな状態の中で戦い抜くというまあ、覚悟があるかだけだと思いますね。 不十塾でねけどパートナー、まあ、うちのコンサルティング、まあ、累計1000名ぐらい独立開業していくセラピストとか治療家見させてもらいましたけど、まあ、結局一番もったいないのは独立開業してお客さんいっぱい来たけどお客さんいっぱい来たけどあの忙しすぎてちょっと嫌ですとかっていう感じで言う方たまにいててま あ, あのお商売だけで考えてマーケティングだけで考えると、まあ、ありえない話で顧客が取れるのであれば取れる分だけ。 まあ、その分治療しなさいよーとかサーフィビス納品しなさいよーっていう話なんですけどやっぱり事業が終わる瞬間とかまあ今コロナ禍で事業をどんどん閉じていく人倒産していく人っていうのはすごく多いと思うんですけどそうやってどういう人なのかって言ったらはいみんな一緒で自分でやっぱりやめるんですね。でぶっちゃけコロナになったとしても生存する方法はあるしえうまくだからコロナ後に転換する転型するっていうことになればいいわけなんですけど。 まあ、日本と保守的だし昔のルールをしっかりと守る民族なんで同じやり方ずっとやろうとするところがあるんで、うんえー、まあ京都とかは結構外国人も入ってきててもうマスクせずに歩いたりとかしてる人多いけど日本人はここビーチですけどババリバリマスクしてますね<笑>なんこの差、うん、なんなみたいな感じで思ったりもしますけどまあでもあのビジネスとかお蕎麦で大事なことは何なのかって言ったら一言で言うとね環境適応能力なんですね。 でコロナ後であったとしてもあなたの独立開業したいっていう夢とか志は止めてほしくないですでコロナ後にちゃんと勝てるやり方を勉強すればいいしコロナ後に流行るやり方を取り入れればいいだけの話なんですね、まあ、でもやっぱ治療業界高齢者のじいちゃんばっちゃんをねやっぱりこう箱に読んで治療するっていう風うなモデルやけど、まあ、正直やっぱそのモデルが、えー、行き詰まってるっていうのはもうビジネスモデルでにしょうがないですわこれ。 まあ、しょうがないけどそれはしょうがない割にでも腰痛とか肩こりの患者さんが減ったわけではないし彼らはま違う商品とかサービスを利用するようになってるわけなんですよねじゃあ自分でそれに合わせるためにどういう典型コロナ後の転換ができるのかっていうことを考えていくべきだし、えー、まあ起業してうまくいかないわけではないですはいなのでこれから独立開業したい PT さんとかはもうね情報収集しまくってもらってよく考えることですね行動すまに考えること でえー、いざこれで行こうっていうのは決意が決まれば止まらないことですね、まあ、それがある意味一番安定というかあの自然安心だと思ってます、はい、まあ自分もまあこうやってさせてもらってますけど企業当主だったらありえないですよ<笑>休みなんてあるわけないからね<笑> 3年ぐらい休みづらわでしたい、ね、ずっとまあまあそれでまあたまにだから家族ができましたから、まあ、自分の優先順位はちょっとずつ変わってくるわけでやるべきことをやっているわけですけれどもまあまあでも これから起業しししてていいく人たちににはやっぱり積極的に行動ほですね最近の人はゆとり世代って言われてて正直おとなしい人が多いです塾生見ててもけど起業とかってそういうのだとダメだしやってみると分かるけどまあ月勝100万打ったところで人生何も変わらないし全然安全じゃない安定じゃないですね安定安全にさせるいともっといろんな要素があるんだけどまあまあその辺はまた続きの動画とかでしゃべろうと思ってますので 今日はこの辺で失礼しようと思ってますじゃあ、えー、私はちょっと一日羽を伸ばして力を養ってまた戦っていきますので皆さんも一緒に頑張りましょう以上です。